<笑>えそして岩手県からはミス三叉ササ踊り・三叉太鼓連の皆様です。 熊本県から、山が灯籠踊り保存会の皆様ですいろいろ。そしてご紹介いたしますのは、成田市特別観光大使、成田君も応援に駆けつけてくれております。どうぞ大きな拍手でお迎えください。 はい、うなりくん登場となればもちろん皆様お持ちなのは熊本県のあの方ですよねそして山が灯籠踊りの皆様の応援に駆けつけてくれましたのは熊本県の営業部長兼幸せ部長くまモンです元気いっぱいです さあくまモンはですねえ今日午後3時30分からスカイタウンホールでの山が灯籠踊り保存会の皆様の公演で特別コラボステージを披露してくれるとそのように聞いております<笑>さあどうぞあのご観覧の皆様 素敵なゲストが登場するステージを楽しみにお待ちをいただきたいと思いますそして最後にご登場いただきますのはこれを大きな拍手でお迎えいただけるとありがたいと思います成田伝統芸能祭り実行委員会委員長の小泉市長にご登場いただきますどうぞ大きな拍手でお迎えください なんと発注姿でのご登場となりましたさあそれでは小泉市長出陣のご発声をよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは伝統芸能祭りオープニング A.A.O.O -O の部分を皆さん一緒に声をかけていただければと思いますそれではよろしくお願いいたしますでは 元気を成田から世界へ発信します運気上昇の街成田での伝統芸能祭りいざ出陣エイエイオーありがとうございましたありがとうございましたたからかに出陣宣言をいただきましたただいまの出陣宣言をもちまして 伝統芸能公演がいよいよスタートでございますご登壇いただきました皆様ありがとうございましたどうぞお気をつけてご登壇くださいませ<音声>出陣宣言と同時にえお囃子の調べが聞こえてまいりました参道では雑誌の引き回しも始まっておりますどうぞ皆様え他のステージも 足をお運びいただきましてご覧いただきますようお願い申し上げます、えー、秋とはいえまだまだ今日は暑いございます熱中症予防十分にお気を付けいただきまして、えー、秋の一日をお楽しみいただきたいと思いますこの後は11日開園の予定となっておりますので どうぞ皆様少々お待ちくださいませ。